皆さん、こんにちは。今日は青山本社に来てまして、こちらのステッパーゴン、スパーダ、こちら EHEV になります。でこちらはプレミアムラインではない車になるんですけれども、こちらの車を見ながら、えノアボクシーとの2列目の補充スペースの違いについて見ていこうと思います。え以前、私の動画の中でも、こちら、補充スペースの違いを 公開させていただいているんですが、まあ、改めましてこちらの操縦スペースを測ってみましたのでご紹介しますでこちら今、えー、仲寄せの状態が一番こうです一番スライドするということになりますこの状態、うん、この状態です で運転席は一番下げた状態と前に寄せた状態で比較すると、マックスとミンマム、この床の膝の位置でいうと、610から855ミリありますで、助手席も同様に測ってみたんですけれども、助手席は600から840と。 ということなので運転席と助手席とのなんか広さの違いというのがありましてプラス 10mm から 15mm 運転席の方が膝の位置が広くなっているということになりますでこちらのステッパーゴンに関しては外寄せというものもありますのでこの状態で今度外寄せの寸法がどのぐらいあるかということ ここちらも見てううと思うんですがこの状態になります で, この状態で同様に運転席のシートを一番後ろそれから一番前に合わせた時にいくらになるかというと運転席が370から610で助手席が355から600ということでまあ当たり前なんですけれども運転席の差は運転席のが広くてプラス 15ミリから10ミリ広くなっているということになりますで一番気になるのはノアボクシーとの違いこちらになります完全に後ろに下げた状態で先ほどと同じなんですけどこの状態で確保するとノアボクシーとの違いでっていうと先 ほ, どおし先ほど申し上げましたけれどもステッパー本は運転席に関しては610から855なんですが ノアボクシーに関しては570から830ということで、差はステップーゴンが広くて、プラス40からプラス25ミリ広くなっています。で助手席に関してはどうかというと、同じ手法で比較をしてみたんですが、ノアボクシーは585から830なで、ステップーゴンと比べますと、プラス15ミリから10ミリ。 やはりステッパーゴンが広くなっているというのが、まあ、今回分かったところになります、はい。なのでやはりステッパーゴンの方がいずれも広くなっていると、まあ、いうことになるというのが、まあ、今回分かったところになります。ちなみにウォークスルーも気になるところと思うんですけれどもここを今実測して測ると 160mm ありますで。ノアボクシーの場合ですと カタログ上は 185mm。で、ノアボクシーの SZ と SG とで、ここのサイドテーブルの厚みが違ってくるので、まあ、それによっても、このウォークスルーの差が異なるんですが、最小でも 185mm あるということなので、まあ、そのノ ア, ボクシーノアボクシーと比較すると、15mm ウォークスルーに関しては狭いというのが、まあ、ステップワーンのサイズ感になっていると、まあ、いうことになります。で サイズ感見ていこうと思うんですがまあ今この状態で今後ろに下げた状態 で, でこちら一番後ろにした状態この状態で す, で こ, の態ですでこの状態ですと 855mm ということでノアボクシーが830ありますので見てみたいと思いますはいでこうやって座ってみるとやっぱり このようにつま先を伸ばすところから当たってしまうとこれが 855mm のサイズ感なので、まあ、ノアボクシー830なんですけどだいたい同じぐらいのイメージかなと思いますでドラポジに合わせてじゃ今度は実用空間ということで試してみると思うんですけれども、まあ、このぐらいが。 私の実用空間になると思うんけど、まあこれに合わせます、大体。で、この状態で乗ってみますと、大体、つま先を伸ばして当たるか当たらないか、かするかかすらないかぐらいなんで、ノ、まあ、ーボクシーとの違いはもちろんあるんですけれど、まあ、ほぼ変わらないぐらいのレベルだと思います。 この状態で乗ってみます、一番下げてる状態、でこれで、まあ、助手席の方がやっぱり少し狭くなってるんで、つま先を伸ばしても、伸ばすと当たりますし、つま先をこのように逃がすと当たらない、まあ、運転席と基本的にはやっぱり同じような感じになります。で今度、実用空間ということで、乗り込んでみます。 ノルオクシーと同じ要領で、このように、まあ、拳1個分ぐらいですね、大体、このぐらいで合わせて、2列目の実用空間がどんなもんなのかということで見ていきます。で、これで、大体、伸ばしても、つま先を伸ばしても当たらない、まあ、もちろん逃がしても当たらないという、まあ、こういうぐらいのレベルになりますので、 まあ、やっぱステッパー号のは少し記録はもちろんなってます。ステッパー号の方がやはり広くなっていくと、まあ、いうことになります。でせっかくなので、こちらの EHEV の装備、スパーダ。僕もこちらの方がすごくいいと思うんですけれども、このようにシート自体もスパーダのファブリック。 プレミアムラインになるとスエード調になっちゃうんで、やはりそっちだと 夏, 夏になってくると使い勝手どうなのかなっていうのがあったりします。で、このように普通のスパーダ乗ってみても、全然逆 に, 逆にスパーダの方が今までのホンダ車っぽくていいかなっていう気がしますし、ここもプライムスムース使ってますし、こちらもソフトパッド。まあ、プライムスムースになると思うんですけども、使ってます。で、この辺のスイッチ類なんかもちゃんと メッキになってますしこのノブ自体はシビックのノブと基本的には変わらないと思います。ノアボクシーとの違いでというと、やはりこういったソフトパッドをよく使っていたりとか、このような形でステッチを入れていたりとか、あとはこ の, シこのステアリングなんかもノアボクシーの割と重厚感のあるステアリングだったですけれども、こちらもまあアコードと、まあ、今のシビックとかと同じ形状のステアリングになっていますし、 このように何が違うかというと、あとはパドルです、このように減速セレクターがついているので、まあ、こういったところなんかは、スポーツフスポーティな感じが持てるところになります。こちらに関しては、まあ、こちらは従来通りで、ホンダ車に関しては、ここにドアの電動スライドドアのボタン左右ついています。でこちらがが後ろが 電動テ ー, ルゲートでこちらが VSA のオンオフスイッチで、こ軸調整ということでついています。でナビ自体は、まあ、ノアの 10.5 インチな中でも全然大きいナビがついていますので、かなり存在感としては高いものになっています。でこのように引き出し口なんかも、これもシビックとキャリオーガのもの、基本的にはキャリオーガだとら思うんですけれど、ここのノブのところだけがステッパーゴンの専用になっているかと思います。 でここは基本的には従来モデルのアコードとかと同じような感じになるかと思うんですけれども、まあ、ボタン式になっていると、まあ、この辺が賛否両側の少し分かれてくるところかなという気が僕の中ではしますけれどもこのようになっているでエアコンのコントローラー、まあ、この辺はかなり良くなったんじゃないかなと思いますでここの辺のシートヒーターリアのエアコンリアのコントローラーでここがフックになっていると で今までのステップーゴンはこの辺にセンターコンソールがコンソールボックスがありましたけれどもこのステップーゴンに関してはこちらに付くようになりましてやはりスパーダもうかなり今までのホンダ車っぽい感じでむしろプレミアムラインよりも、まあ、私はこっちの方がいいのかなという気が正直にするところになります。 シート自体もこのような形で見た目なんかもかなり高級感のあるシートになっているしで従来通り EHUV になりますとセンターコンソールがこのようについています、まあ、相変わらず蓋はないものになっているんですけれどもこのようにセンターコンソールがついていてでこの下一応このように中 の, このマット取れるようになっています 今の RP5 に関しては、それが付いてないんですけど、まあ、掃除機で、掃除機で吸い取らなきゃいけないんですが、これはちゃんと吸ったことをしなくても済むということで、まあ、少し小型化されているという形になるかと思います。であと、この辺にカッコホルダー。こちらが USB-C と USB。これはナビと連動するものになってると思います。あと、この辺におもろいれがあると い, ま、まあ、いう形に、 なっているとでこちらは LED 照明がついていてで、こちらに関してはホンダコネクトがつながるようになっていて、そうですで。ここのところです。ここのメガネケースウアに関しては、今までミラー付きだったんですけど、ミラー付きではなくなったということになりますで。こちらのバイザーも黒くなっている。でこの照明はハロウィーンになっています、はいあ。こんな感じです。でこちらも えー、ナビに関しては 15.6 インチのナビゲーションがこのような形でついているということになっています、まあ、このように外観見てもらうと、まあ、16インチのホイール履いていてで今の現行の RP5 に関しても 16, 16インチのホイールを履いているんで、まあ、プレミアムラインになると17インチになるんですけれども16インチのこのスパーダの方が 体力感があっていいんじゃないかなっていうのが、まあ、正直思うところです2列目に関してもついでなので見ていきますと、はい、このように、うん、ここのところに小物入れがあってここが USB-C になってます先ほど言いましたここのところが ここれ自体が 15.6 の後席モニターこちらになりますホンダの場合ですとこのような形で縮まるディスプレイが裏側になりますでトヨタの場合だとディスプレイが外側になのでどちらかというとこっちの方が僕はいいのかなと思うんですけど、まあ、こういった形になっていますでこのテーブル自体はこれも今の現行の r t 5からのキャリーオーバーになっているかなと思います このよううににオットマン付きになっているという こ, とですここにスライドドアのスイッチがついているこのように今一番後ろにである程度背もたれを起こしとかないと一番後ろまで降りませんなんでかっていうとこのように、まあ、こちら展示車なんでまあ 後ろは今見れないんですけど、後ろのところが少し干渉してしまうっていうのがあります。なので、まあこのぐらいです。これでちょうど後ろまで下げきった状態なんですけれども、この状態に。背もたれを少し立てないといけないと。で、このような状態で、で、この仲寄せのディメリットって何かっていうと、仲寄せのディメリットって何かというと、ノアボクシーの動画でもご紹介したんですけれども、この センターテーブルと遠くなってしまう物を置くところがここになっちゃうということですでもう一つはこここれは今スライドドア開いてる状態なんでいいんですけど閉めたらどうかというと閉めたらこういう感じになりますなのでこの物を置くところが遠くなっちゃうということですなのでこのようにくつろげるんですけれども物を取るの取るときによくこれはショックでやらなきゃいけない かつ、中寄せになっている、中寄せにしないとロングスライドになるので、このように、ベンチシート仕様になってしまって、センターテーブル、サイドテーブルも置けないという、まあ、いうことになるわけです。で、センター寄せにすると、このように、かなりこの辺のクリアランスが、まあ、広くなる。この辺がもう、とにかくノアボクシーと大きく違うところになります。だから、ドアからかなり離れた位置になると。なので、かなりもう近いところに寄せなきゃいけないんで、 まあ、私的に思うんですけれども、一人で座る分にはいいんですけど、二人で座ると結構狭苦しい感じがあるかもしれない。ノアボクシーは、左と右とでウォークスルーがあって、なおかつこちらのトリム側のスペースもあるんで、広々とした状態でロングスライドできるんですけど、こちらのステップーゴンの場合だと、人がこちらに座っていると少し狭い感じがあります。むしろ。うん、そういったところが少し、 私は私個人的に別にステップアゴンノア、ノアボクシーを優位に上げてるというわけじゃないんですけど、座ってみて、少し狭さを、横のこの狭さっていうものをちょっと感じたところではあります。一応このように、肘掛けがついてるんですけど、やっぱ中寄せすると、ちょっとこのように干渉してしまうところがあります。うん、こんな感じです、うん。夏場なんか少しちょっと暑苦しい感じがあるかもしれない。 まあ、そういったところが少し気になるところになるかなと今回思いました。はい、ということで今日はこちらのステッパーゴの主にこちらの2列目のシートのスライド量の紹介、かつノアボクシーとの比較の観点でご紹介をいたしました。当チャンネルでは車より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 一緒にここのトリムの部分が逃げてこのままの状態でハッチが閉められるようになっていますなので基本的にサイズ感としては同じものになっているというのがここのところでも見て取れると、まあ、いうことになります